それでは、計算基数学1の第2回の授業を始めたいと思います。で今日はの授業を始める前にですね、ちょっと前回の第1回 の, あの授業でですね、えー、と少しコメントをしたいと思います。えー、と前回の第1回の授業の際に、その、まあ、計算 奇数学のこの授業で扱う内容としてその、まあ、実際的な計算っていう話をしましたけれどもそこでですねその最初の気象予報を人力でやったとかそういう話をあのしましたしかしあのこれ思い出してみるとですね実はこれ僕の曖昧な記憶に基づいて話をしておりまして確認したら一部その誤りをしゃべっていたので一応ここであの訂正しておきたいと思います。 えー、とまずあの前回話した事実関係とですね誤りの点について振り返りたいと思うんですけれどもえとまずあの前回の話の中であの最初に気象予報を行った時の計算は人力でやったというような話をしましたでそれからえと24時間後の気象状態を推測するのに何十人もの人を集めて24時間くらいかけて計算したという話をしましたがあのちょっとこれどちらもですねあの誤りが。 まままれておりししたので一部訂正しますというわけで正しい事実関係について述べますとまず最初に気象予報を人力で試みたが失敗したということなんですねそれから2つ目は、えー、と計算機を使って初めて気象予報に成功したというのもありましてこの計算機を使って初めて気象予報に成功した時の気象予報っていうのが24時間後の予報を 計算機で24時間かけて計算したと。そういうことでありました。で、ついでですから、一応この2つのストーリーですね、少し詳しく触れておきたいと思います。えっ、ー、と、まず最初にですね、リチャードソンの夢という話からなんですけれども、その人力で初めて、その計算で気象予報をしようとした人が、このリチャードソンという人です。この人は、あの、イギリスの気象学者だったんですけれども、1920年頃ですね、 ですから今からおよそ100年前にその気象予報をですね手計算であ計算でできるというアイディアでですねその6時間後の予報っていうのを約1ヶ月かけて手計算をしましたで残念ながらこの時はその、まあ、初期値の精度ですとかそれからその使った数値モデルの問題が原因でその まあ、6時間後 の, その気象データがですね非現実的な値になってしまってまあ失敗したということでした。でまあそのから間もなくですねこのリチャードソンはこの本を書きましたえーとウェダー・プレディクション・バイ・ヌメイカル・プロセスっていう本を書きましてこの中で彼が言っていたのは6万4千人が人が大きなホールに集まり一人の指揮者のもとで整然と計算を行えば実際の時間と進行と同程度の速さで このの気象の予測計算を実行できるはずだとそういうことを述べたんですねで。これが今ですね、リチャードソンの夢として語り継がれております。なお、こういったことをですね、やっぱり初めて実践したという人の功績は多分大きくて、この1922年に出たこのリチャードソンの本なんですけれども、現在でも出版が続いているようです。というのがまず、 最初次にその計算機によるその初めての気象予報なんですけれどもこれはあの上の3人ですねチャーニーとフィオトフットとノイマンというあの3人によってあの計算が行われましたでちなみにこのノイマン3人目のノイマンっていう人はの数学者 で, であのまあ若い頃はそのまあ えー、と量子力学の数学的な基礎を与えたりするのに貢献したようですけれども、えー、とこの、えー、と我々が今使っているそのコンピュータのーの実現にもです、ね、大きな貢献を果たした人として知られております。えー、それで、えーと、世界最初期に製作されたデジタル計算機エニアックっていうんですけど、このエニアックを使ってその24時間後の予報を約24時間かけて計算したということなんですね。 であここでちょっとすみませんあの、今日印刷して配った資料には、この論文出版1952年と書かれてたと思いますけれども、あのちょっと間違いでしたので、これ1950年にあの訂正してください。あの次のページにあるあの参考文献には1950年と書かれておりますし、あと、あ PDF で配った資料の方は訂正してあります。でこのエニアク c っていう計算機も、あの計算機の歴史ではですねあのこう、無視できないものなんですけれども、 世界で初めてのデジタル計算機は何かっていうのはいろいろな諸説意見があってですね論争の種にもなったりするんですが、まあ、あのこのエニアックはその世界で最も早く作られた計算機の一つで、まあ、多分世界で最初に作られた3台のうちの1台ではないかとぐらいではないかと思います、まあ、そういう世界で最も初めて作られた計算機を使って、まあ、気象予報も行われたということが、えー、事実です のようですで一応あの参考文献なんですけれどもあの今ですね科学技術あもしくインターネットとかいろんなあの発展は、えー、かなり目覚ましいもので例えばあの今先ほど紹介しましたこの初めてその気象予報を行ったあコンピューターで気象予報を行った論文ですねあのこういった論文もあの筑波大学はあの契約を結んで読んでいますので、えー、と皆さん学生でもですね 学内のネットワークからは自由にアクセスして論文を取ってきたりすることができます。え一応そうですね、この気象予報の論文と、それから、あの、リチャードソンの本もですね、これは大学の契約がないのでオンラインでは読めないんですけれども、一応こちらで本の情報が出たりしておりますね。え、それからと、えっと今回の事実関係を調べていて気がついたのは、気象庁のホームページに、 その数値法に関ししててかなりり詳しい資料が載っており ま, すあのまあ我々入門者向けの数値予報の歴史といった資料のほかにです、ね、あのもっと細かいプロ向け の, その数値予報モデル数値モデルといったようなあの解説もあのございます。であの筑波大学もです、ね、その気象分野の研究は非常に盛んだというふうにあの聞いておりますけれども、まあ、こういった情報もあの参考になるかと思いますのであの興味のある人は参考にしてみてください。 というわけで、まずあの前回のです、ね、授業の補足をさせていただきました。